こんにちはみゆです。森です。本日は、えー、足立区西原井にあるプライベートゴルフクラブスリーツーワンさんにお邪魔してます。スリーツーワン三三一なんですけど、何がスリーツーワンなんですかね。<笑>どこがスリーツーワンなんですか。こ, こそう、これ三が二つあるからスリーツーワンっていう。まちょっとなんか遊び心があるみたいですよ。よ普通に三二一だと。 なんか面白くないから。そういうつ。つ っ, ってことなんですね。ここ そ, うそうそうそう。懐か<笑>し<笑>けました。本日もえっ、ー、と今日私の百切り企画でまたレッスンをお願いしております。よろしくお願いします。はい、みえちゃん今日ここ初めてだと思うんですけど。まま僕も初めてなんですけどどうですか入ってみてなんかこう印象みたいな。すごいですねなんか個室もう一室まるまる使え。 であのシュミュレーターのところでもあの飛距離だったりス ピ, ードスピードだったりもいいです、ね、<笑><笑>あとあの打ってる打席の後ろでもなんか飲食ご飯が食べれたりと か, なんか友達とワイワイできそうな空間ですごい使いやすそうですここ。 なるほど、そうですよねまあそんな感じでちょっと今日はここをあの利用させていただいてあの森ちゃんのレッスンって形でこれからやっていきたいと思いますんでよろしくお願いしますお願いしまーすお願いします<笑>で今日はまずえっと三つ三つというかアイアンアイアンショットでその次ドライバーでアプローチの順番でちょっと今日は見ていこうかなと 思いますはい<笑>やりました最初はアイアン で,、はい、でキュー番アイアンですねちょっと振ってもらってはい練習、はい、ちょっとどういう進化になってるのかなって思うはいどうかなと練習サボってないかなってわか<笑>、はい、<笑>りました。ミンそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう 九番だとだいたい七十ちょっと七十八十いかないぐらいですかね。まあ七十これるぐらい。そうですね、ないないっいだったなんや い, いたい多分ね、だいたい。まあね、当たり損とかマートもあと思うか全部アートも。<笑>そしたらノー マ, のスマルマス、真ん中にセンター白いって、はい、あると思うけど、そのまままっすぐのラインでちょっと七十これやる。はい、打ってみてください。わかりました。またすぐま<笑>っす<直>ぐま<笑>っす<直>ぐわかります。マ<笑>イナ。 まっすぐまっすぐまうやつね。<笑><笑> うん、この左右の角度はい、R8.9 っていうのが右にこのウエンツが9度近く向いちゃってるっていうので背負い手とかになっちゃってるっていうとこですねはいまあないの R なんですけどまあその分 一, 一番下のサイドスピンはい、R172 っていうのが右側にっ曲がっていっちゃってますよっていう数字になるんですけど 全部右全部右しかも結構右<笑>難度 8.9 っ結構右なんですか、ね、そ, うそれが0になってくればこれほどスクエアになるんでそれが次超えると逆に L になるんですよじゃあ左あれが0にならないとまっすぐ飛ばないってことですかまっ、あ、すね。そうですね、えー、ああなるほど 前回の、うん、とレッスンはあのアドレスがそもそもちょっと右向いてましたみたいになったじゃないですかだからそのルーチンを習ったと思う、うんはい、ルーティンチンルーティンルーティンルーティンを習ったと思うんだけど<笑>、えーまあ、それやってもちょっと右行ってたのは、はい、その当たるときにフェースが開いてるってこと そ, そういうことですね、まあ、アドレスも影響してたんですけど実際にこうやって計測してみるとフェースの向きも影響してたかなっていうのが分かるですね うーんだからちょっとずつこう数字をスクラップしていきたいなっていうなるほどねすごい数字で初めて見ましたそうだね、はい、わかりやすくていいよね<笑>要はそこをゼロにすればいいだけだもんねすごいですねうんそうなんです、ね、なるほどねであとなんかこれから多分ゼロに向けていくと思うんですけどえ前回の復習通りスイングできてます そうですね、でできてると思います、意識はかなりできてるかなって、クラブ立てるっていうのも意識できてますし、ただ次はその立て方ですね、<笑>立てる角度のお話に、はい、なってくるんですけど、前も本当にただ単純に一番最初ャルとしるクラブを立てる、直角に立てますと、<笑>それをスイングプレーンってこう構えて、まっすぐじゃないじゃないですか。 クラブって振ってた時、こう斜めにいきますよね、はいはい。はい。そこのラインに沿って、クラブを立てていきましょう。今はちょっと斜めになりますよってですね。ね、はい、今多分、ね、皆さんこう構えるじゃないですか。構えてクラブを張り立てに行きます。こうやって立ててた時に、こうやって。直角ですよね。はい。それをスイングプレーンって、ボールと肩を結んだラインになってくるんで、ねうん、こういう形なんですよ。ちょっと、こうじゃなくて。へ、うん、えーうん、そっち。そうです。そうです。 殺してきまたってあとも今ちょっとこれまっすぐになってると思うんですけどっぐですこっちになるんですよそうなのってなってるんですけどねそうそうそうそうそうそうそうだっそそうそうそうそうそうそうそにそうそう上げてったらこ、はい上じゃなくうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ で、振っていった後は、ペピに右手が上に来るよ、はいはいっ時計の方文字ちでになってこ12時でじゃないですか。はい。今、12時まっすぐになってるんで、えー、上げてきた時は、2時。はい。こんですかね12時。12私たちからの時ですけどね。うん。うんでもカメラ側から見るとこっちが10時になった。<笑>で、振っていきます。だ、うん、ってなったら、ミュージアから見ると、もうん、向こうから見た時、10時。はい。 十二時十二時を二時十にしました。なるほど。ああ、そうなんです ね, ね。そうそうそうそう。今までこうでしたもんね。そうそうそうそうそう。クラブがそう、うん、こうです。そ う, うそうそうそうそうそうそう。えー、な, んかうなんだ。ただ次のステップになって。 そうするとほぼスイングに関してはそこができれば、まあ、8割ぐらいはもういい感じなのかなそ う, そ, うですそうですねそうですねスイングプレーに乗っかっていく形になるんでううううんうんうん、うん、うん、なおねスイングプレーに乗せるってことねそうですそうですそうですじゃあそれをなじませながらゼロ度になるのがいいってことそうです なんならちょっと得るぐらいの方に寄っていきたいっていう感じ、ね、結構なんか開いてるイメージあるから余計右にちょっと一回一回一回打ってみて。<笑>当たるかが不安です、ねうん。でも軌道に乗ってるっていうのはそうで、ん、す。してやってみます。<笑>ちょっと待ちすぎちゃいましたね。でも今トップトップトップです。トップです。いいですよ。 そうそうそうそうそうそうそうそう。いいじゃんいいじゃ、うん。<笑>なんかてこと。いいの、ね、いいじゃん。ほらエル。エル<笑><笑>じゃあ今までこうえこう寝かせる寝かせる寝かせる。あそうそういう感じになりますね。観察としたら。これでフェイスの角度が変わっちゃったってことですか。あそうですよ。スイングの軌道が変わっちゃうことによってフェイスの向きが変わる。バッタリです。 なるほどそ う, そ, う そ, ううそうですねで、これがあれから今ちょっと L になって今 A の 1.3 っほぼまっすぐなんで1度だけなんで一、ね、度なんでね分<笑>だけ入れたらこんなん本当にほぼスクエアってことなんであとはこれでさっき距離何ヤード ?70 ぐらいかそうですねちょっと70ぐらいで、今距離が今60ぐらいなんで、はい、それでちょっと70ヤ目指していきたいなっことでじゃあさ生していきましょう まままっぐ<笑>っぐっっっすすすすぐぐになるわけです<笑><笑>ちょっとやってみましたそうアイスおもうほぼほぼまっすぐ。 自分の中では、すごい開いて、上げててがすごい開いて、はいはい、打ってるとすごい閉じてる感じあると思うんですけど、それがスクエアな、まあ、スイングプレ ー, ンー、スインプレーン上に乗っかってるよっていう、感覚と実際のギャップがすごいですね、わ、ね、かるかなっていうか、<笑>違う、もう一回、もうちょっと伸ばしたいです。 10行きたいあとね、<笑>もうこれはでもなじませてこうちなみに今はさっきのは結構いいショットに見えたんだけどあの五度右を向いてるんですけどこれは直そうと思ったらどこを直せばいい、えっと今 上げていく っ, てったきに二0方向に射程しましょうというふに振っていく方が十字時になっちゃってるっていうのが今のああ踏り切りの角度なんだそうですよやっぱ私はこうまっすぐにしちゃう癖があるんですね、うん、で、えっと、上げていく時よりも振っていく時ってクラブが遠心力っていってこう後ろに移行する力が強くなるんですよ、はい でその上げていくときはこう何の力もないですけどいざ振っていこうとするに自分は向こうに振っていきたいけどクラブ自体は逆に動こうとするんですそれが遠心力になるんですけど、はい、その遠心力は発生することによってクラブって振り遅れしやすくなるんです<笑>その分だけやっぱどうしても2時に持っていくっていう意識を強めに持っていってあげないとそのままっすぐに出ちゃってちょっと右にいっちゃうよっていうそんなそうだね開閉してないもんああそうです。 閉じて、閉じてないっていうかあそうそう、うん、戻しきれてないっていう。なるほどねそう。戻しきれてないの、言葉の意味がそういうことなの、ね。わかりやすいね、うん。なんか手首でやるのかって思ってたの、その後ちょっと違うなと思って聞いたんだけど。うん、なるほどね。そうそ う, そうただ、でも、そうですね。手首でイメージしちゃうと、やっぱ手でこねちゃうから、すっごい気になりますよね、うんうん。まあ、男性の方とか、特に腕力がある人が多いんで、うん、なりやすい。だから、絶対そういうイメージを持たなくて大丈夫です。 20を強めにイメージして。20強めで。はい。も<笑>う10時か2時かどっちかよく分かってないけど思、ね、う。<笑><笑><笑>いいんじゃん。いいよい い, い, いいよ。いいよいいよ今ねこう後ろから見ててね。すそうすごい。ね。綺麗<笑><笑><笑>だった。すごい綺麗だった。<笑> 70ぴったり。かっこいい。 おおすごい。いや。いやじゃあもう一匹かもう一匹もう一匹か。バラしてよ。いやでもすごいよなんかすごい開いてる感じするなと思って自分はやれないなと思ったけど思う勇気あるよすごい。勇 気, 勇気ある。誰が舞台の勇気あるってか初めて言<笑> いいいいうややばどしたすごほらそうですね。結局自主練とかかってなんか<笑> わかんないから、これでいいのかなみたいな、正解がわかんないじゃないですか。うん、当たった時のフェイスとか、開いてたのかとかもわからないから、<笑>こうやって見れるといいですね。これめっちゃいい。いいですね。すご い, い, いです。もう七十超えましたもん。戻りました。素晴らしい。よこれでありがとうございます。<笑><笑>なんで、そう、それが次長いクラブビー、まあ、ちょっと一応していくんで、うん、次はちょっとドライバーで。はい、やっていきました。わかりました。はい。 あれはちょっと、これ二年ということ で,、はいあと<笑>でと、ありがとうございます。